わざ<音楽> youtube こんにちは。よです。今日は前回に引き続き、えー、一番難しい上級技をまとめてみました。ここ最近結構あの初級から中級上級技で技をまとめてます。なんでかっていうと。 始めましたっていう子がね多いですフリースタイルフットボール始めましたっていう子が多いので、えー、そういう子たちに向けてもまあ初級技優しいのからあとフリースタイルフットボール今やってる人で結構見てくれてる人がどんどん増えてきたのでそういう人たち向けにも難しい技もちょっとずつ解説していこうかなというふうに思います。 できない技もまあもちろんあるけどでも比較的もう何でもかんでも上から下までできるので、まあ、上の方もね、えー、せっかくなんで皆さんにご紹介して大は小を兼ねると僕は思ってますでもう絶対ここゴールだからゴールからこう逆算してるだけなんで基本的にはポイントを説明してるのどの技にも共通するので、えー、ぜひ皆さんもその辺ちょっと注目してみてみてくださいできない方でもこんな技あるんやかっけーみたいな感じでね、えー、憧れ持ってその技に向かって目標 立てて技を練習するっていうやり方がね一番効果的なのでやってみてくださいそれでは上級技結構難しいですよ上級者の人を参考にしてください全部できたらすごいですじゃあいきましょうどうぞ